えー、こちらのブーススであの視点ロボットカメラというシステムをご紹介しております前にですね9台のロボットカメラが並んでおりましてでこのロボットカメラをですね左にいるカメラマン1人で操作できるシステムになっておりますで左上のモニターにはですね9台分の映像が今映し出されているんですけれどもあの選手はこういった感じで動いていてもあの1人のカメラマンで9台のカメラをフォローできるシステムす 映像をですね、順番に切り替えていきますと、真ん中のグルッドビジョンという映像を作ることができます。これはですね、一旦動きを止めて、でいろんな方向からの映像を見せすることで、何が起こっているのかを分かりやすく紹介できるような映像になっております。この映像を作るのが、約1分ぐらいで作ることができますので、あのスポーツイベントの生中継で、あのスロー再生の後に再生映像として使えるのではないかと思っております。 の右手にはですね、バレエですとかあの鉄棒で使うとどのようになるのかというご紹介をしているのであとちょっと見づらいんですけども右手の下の方にですね、あの立体テレビがありますそこではですね、このようにあのたくさんのカメラで撮影した映像から変換して作った立体像が見れますのであのもしよろしければ近くでご覧になっていただければと思います。 では前の方ホーみください<笑>